こんにちは皆さんは税を考える習慣をご存知ですか毎年11月11日から17日までを税を考える習慣と定め税に対する理解を深めてもらおうとさまざまな活動が行われています w e b t v 阿蘇では今回、阿蘇税務署の大城さんと一緒に税についていろいろと考えていきたいと思いまますすよよろろししししくくおお願願いいます。 えー、税を考える習慣、はい、これ実は歴史あるもので、はい、昔は呼び方が違っていたそうですねはいそうですね、うん、もともと昭和29年に納税者の声を聞く月間を設けたことをきっかけに、うん、その後時代背景の変化と と, ともに名前を変え平成16年から現在の税を考える習慣となりました、うん、税を考える習慣は国民生活に深い関わりを持つ税について 必要性や役割を考えていただくことで国民の皆様の税に対する理解をより深めていただくために設けられ国税庁と全国の税務署ではこの期間に様々な広報活動を行っています税を考える習慣には、はい、テーマなどはあるんですか、はい、今年のテーマは去年に引き続いて暮らしを支える税です、うん、国民生活と税の関わりを理解してもらうことにより国民の皆様の 納税式の向上を図ることとしています、えー、暮らしを支える税といいますと、はい、具体的には日常生活に欠かすことのできない教育や福祉、警察、うん、消防道路の整備などがありますがすべて国や都道府県市町村によって提供される公共サービスや公共施設です。うんはい それらは税金を財源とし、国民の皆様の適正な申告と納税によって支えられており、できるだけ多くの方に改めて暮らしの中でどのような税が使われているかを考えていただく習慣となっています。また、税を取り扱っている税務署がどのような仕事をしているかを知っていただく機会になればと思います。 あの普段当たり前にあると思っている、はいまあ、いろんな施設公共施設が、はい、改めて私たちが納めている税金で成り立っている、まあ、支えられているというのを再確認することはとても大事なこととでですすよねね、はい、そうですねえところで税務署がどのような仕事をしているのか私たちがそれを調べる方法というのはどういったものがありますかはい、い税税のの意義や役割税務署の仕事を知ってたただくために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 国税庁の取り組みを紹介したものや身近な税に関する質問にお答えしているコーナーもあり、うん、医療費控除のことや、うん、年末調整の仕方など身近な疑問について調べることができます、うん、あのホームページでは税の学習コーナーも充実していますしあの子どもたちへの教育といえば今年の夏に阿蘇市では税について考える租税キャンプがありましたよね。はい これは阿蘇市の民間団体が主催し阿蘇税務署も協力して今年の7月に阿蘇市のキャンプ場で行われ、うん、阿蘇市内の小学生およそ30人が参加しました、うん、税金に関する丸ツクイズやお菓子をお金に見立てて確定申告をしてもらい税の仕組みについて学んだ1日となりました、うん、また阿蘇地域では所税教育推進協議会や、うん 納税貯蓄組合連合会を中心に毎年小中高生に税に関する作文数字ポスターを夏休みに募集しています今年は400点を超える作品の提出があり一生懸命税について考えてくれたことがとても嬉しいです今年の阿蘇市の優秀作品については税を考える習慣に合わせて11月12日に阿蘇市役所で表彰式が行われました でではここ阿蘇税務署には税務相談に多くの方が訪れますが職員は相談のほかにも税金が正しく申告されているか調査をしたり滞納者への処分も行ったりしており担当職員がが不在の場合がありますそこで税務署では相談の事前予約制というものを取り入れておりますのでまずはじめに。 税務署へ電話していただき担当者と相談日時を決めていただきたいと思います予約なしで税務署に相談に来られた場合担当職員の不在や処理不足などの理由で再度来所いたしていただくことにもなりますのでぜひ相談の際は事前予約をお願いします阿蘇税務署での相談については12月までの相談日程や税の種類について お知らせ端末でも確認することができますのでぜひご覧ください大塩さん、最後に税を考える習慣の PR をお願いしますはい、税を考える習慣を機会にぜひ税について考えていただくと と, ともに税務行政についての理解をより一層深めていただければと思いますまた、小中学生の習字などの修習作品は阿蘇税務署や 市役所の税務課などに展示しておりますので、ぜひご覧ください。阿蘇税務署の大城さんにいろいろと教えていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。平成30年11月12日、阿蘇市役所で平成30年度税に関する作品の表彰式が行われ、阿蘇市内の小学生や中学生、また団体などが表彰されました。 これは税を考える習慣に合わせて、租税教育推進協議会や、納税貯蓄組合連合会を中心に、毎年この時期に開催されるもので、今年度は阿蘇郡市の小中高校から、習字やポスター、作文など、およそ400点の応募があり、阿蘇市からは6名の小学生と3名の中学生の習字の作品が入賞しました。 表彰式では佐藤義興阿蘇市長から阿蘇市長賞やその他阿蘇地区租税推進協議会長賞などが贈られさらに租税教育の推進に尽力した団体として阿蘇市立内巻小学校にも阿蘇税務所長賞が贈られました。えー、ここののですね作品展の趣旨は、まあ、税に関心を持つとということそれから 全、え、員、ー、の意義、それから役割をです、ね、正しく理解してもらいたいということで、作品展をしておりますが、毎年、たくさんの児童、生徒からです、ねえー、応募がありまして、ま、今年も素晴らしい作品ができて、大変喜んでおりますこれらの作品は今後、阿蘇税務署や阿蘇市役所税務課に展示されるということです。